佐藤健カリなどこか見覚えのあるコンビコンビ姉弟ショットに反響こいつ続編待ってます。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるようにチャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。俳優井上真央が主演佐藤健松山健一が共演する t b s 系金曜ドラマ100万回言えばよかった毎週金曜 後十字の公式インスタグラムが24日までに更新された。同ドラマは、非常な運命に必死に抗い、奇跡を起こそうとする三人の姿を中心に、実力派俳優たちが大切な人を思う心の機微を紡ぐ。脚本川立直子氏が完全オリジナルで切なくて暖かいファンタジーラブストーリーを描く。公式インスタグラムでは、どこか見覚えのあるコンビ 皆さんのリクエストにお答えしてツーショットをゲット。現場でもこのお二人が揃うとやはり抜群の安定感、ちょっぴり懐かしい気持ちになる、そんな一枚でした。と投稿し、直樹役の佐藤健、リサクラ役の狩りなのにショットを添えた。この二人といえば、火曜ドラマ、恋は続くよどこまでも、2020年1月期、期で姉弟を演じたことでも話題に、ファンからは、 天道姉弟、復活。天道姉弟だ。簡単ふ。ありがとうございます。この二人の写真をずっと待ってました。こいつ続編待ってます。などの声が寄せられている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。